信濃山とウォールズワールドをお送りしたいと思います。それではお楽しみください。川よ晴れな。